で、えー、前回ね、7ページやって、これだね、えー、今度だな。はい、ロジスティックシャドウやりました。で、ロジスティックシャドウの振る舞い。まあ、前回のスライド今使わないけど、ね、このロジスティック方程式を、まあ、ちょっと変数変換した。ね。で、そして、差分化すると、ね、こういう式になりますよと。で、これ単純にさ、xn に値を入れた次の値が決まるよっていう式なんだけど、これを繰り返すことで、 いろんな振る舞いが出ますよねっていうこと。これが非線形のね、システムの面白さというか多様性でいろんな現象が出るんですよっていうのを前回やりました。で、えー、例えばね、それ現実世界なのっていうときに、現実の現象の理解に役立ちますかっていうと、例えばね、これすいません、私がやってた研究で申し訳ないですが、えー、水滴がこう、ポタポタって落ちる現象ね。 このポタポタって落ちる現象については、ね、ここ、時間の間隔、ポタッとしてから次までポタッと落ちる時間の間隔をさ、こう、データ取ります。ね。そんで、間隔と間隔のデータの隣り合うやつを、こう、X をペアでね、プロットすると、こういうグラフ。こっちでやっと、どちで見た方がいいかな。こういうグラフね。が出てきてね、まあ、綺麗な線が出てくるんだけど、というふうに、何か線形の、えー 方程式で支配されるような現象になってますよ。そして不規則に見えてもその背景にルールがありますよっていうことがあった。で、まあ、ちょっとカオス。まあ、正確には決定論的カオス。英語ではデ eterministic chaos。ね。こう言うけど、興味があればね、あのー、調べてみてくださいっていうことです。はい。じゃあ今日やっていきます。で、今日はね、まあ、非線形動力学の基礎。で、プリントで言えば8ページだね。 8ページのところからやっていきます。で、今日のね、ポイントっていうのは、えー、この、ここだね、状態空間って、これ、まあ、聞いたことある人、いるかもしれないし、別名で言えば、総空間。フェイズスペースとも言う、力学で言えばね、メカニクスで言えば、総空間とか状態空間とか言われるんだけど、そのね、位想的構造、位想的、これトポロジーのことだけどね、 こ, こういう見方をするっていうことをまず共有ね。はい、やっていきます。はい。で、前半はね、これからは、ね、えっと、まあ、メインは微分方程式。常微分方程式。変微分はね、扱わない。常微分方程式で記述されるシステム。これをやっていきます。で、常微分方程式。 ね。いろんな知ってると思う。微分方程式でね。例えば、ニュートンの方程式。ね。常微分方程式の形だ、ね、基本はね。あと、オイラー。ね。ものが回転したりね。オイラーの方程式とかね。それ、え常、ー、微分方程式。ただ、あの、流体を支配する方程式。これ何よいしょ。うそうだね。えー、流体を支配する微分方程式っていうのはナビエ・ストークスで変微分方程式だからね。これはちょっとここの講義の範疇を超えるので。 ここではやりません。はい。この講義台ってね、意外とね、邪魔だから、えー、外しまーす。はい。で、常微分方程式でね、現れるシステムなんだけど、ここ。基本はね、この形が今、基本だと思って。この形ね、この形。つまり、今ね、えー、変数、x1、x2、xn っていうここだな、ね。xn まであるじゃん。で、この x っていう、 X の組でシステムの状態が一つに指定できる。いいかな例えば、えっ、ー、と、質点の運動だったら位置と速度でもう状態が完璧に分かるってことだよね。で、もちろん他にさ、えー、質点はまあ面積ないからだけど、えー、人間の状態だったらこれたくさんの変数いるのは当然いるよ。ね。何個変数いるのむちゃくちゃいるよね。もうそれぞれなんニューロンとかいろんなのが動いてるから。 むちゃくちゃいるんだけど、まあそこまで複雑なのは今は、まあ、えー、もちろん対象には入れ、入ってるけど、えー、考えてない。ね。まあち今、どっちかっていうと小数でも完璧に特徴付けられるっていう、ね。状態を考えて。だからこの X の変数を、組み合わせを全部決めれば、そのシステムのある状態が一つに決まる。ね。この組み合わせ、これ状態変数って言うんだけど、 この状態変数が時間とともに変わっていくこと。時間発展だね。時間発展するんだけど、それが常微分方程式で記述されているよと。で、これ、常微分方程式見てこう、こういう風になってる。それぞれの変数は x1、x2 だよ。で、それが1回の微分になってて、右辺、これどうなってるかって。なんか関数なんで、式なんで、後でちょっと具体的に見せるけどね。その状態変数 x1、x2、xn 個の状態変数があるとすると、それを全部、 関数としてここでね、表されているっていうことでね。ここに微分とか入んないよ。上には今微分ないんだよ。そして時間があったり、あとは C。これ稽古って数が違うからね。N 個じゃないんだよね。あの、これはコントロールパラメータの C。C。コントロールパラメータ。ね。こういうふうに何か自分たちで調整できるものがあるよっていうこと。これ今配信してるからやりやすいけど、例えば、えボリュームを変えたらコントロールすると、これが小さくなるよ。消えるよ。 はい、消え。喋ってるのけど聞こえないよね。これ今、ボリュームを制御した。それを C っていうもので、まあ、例えば、表すとか。で、それ、コントロール。制御変数。っていうことはね、この、ここに書いたけども、こっちだね。ここ。システム C1、なんとかなんとかっていうのは、制御変数って言われて、まあ、システムを外部から制御するとか、まあ、何か個体ごとに決まっているとかね、そういう変数です。で これちょっと長いよね。たくさん書かなきゃいけないんで、数学とかさ、まあ、物理もそうだけどさ、もう、たくさん書くのがめんどくさいんだよな、ね。めんどくさがり屋が多い。ね。だから書くときにはシンプルにっていうことで、これベクトルの形取ればいいから、これ太字になってんだよ。ボールドフェイスね。太字の x でベクトルになってるし、このドットっていうのは、dxdt のことだよね。これはあの、ニュートンの表し方。あるかなね。x ド ッ, ドット中のここでね。 dx, dt のことだよね。で、えー、ベクトルの書き方、これ手書きってなかなか難しいんだけど、よくね、先生こういう太字で書くと実際、ちょっとここを太くしたりして書くでしょで、こういうときには、こう、縦ベクトルが普通だね。x1, x2, xn。これ縦ベクトル。これ太字で書いてる。これ太字。太い字で。太字。ね。で、この太字を微分してるっていうことで、 太字を微分してるっていうことで、このドットっていうのが DDT のことだから。これね。この X ドットっていうので、これを微分する。すなわち、ま、あ書けばこうだけどね。ちょっと省略しちゃったけど、こっち に, にはないけどね。こういうふうにたくさん微分したやつが並んでるっていう状態を、これ。これ表してる。うん。わかんいかなで、こっちも F、関数不字。 なってて、これこっちのね、この右辺のこういうたくさん並んでるやつを表してますよっていうことです。はい。で、この形が基本なんだよと。この形って便利なんだよっていうことを今日ね、分かってほしいっていうこと。メッセージが後でもう一回出るけどね。なんでこの形にもこだわるのかっていうことだよ。理由があるんだよってこと。はい、やります。次です。で、ここ。 でもそうは言ってもさ、あんな形にいつもなってないじゃないですかっていうのがあるね。例えば、じゃ先にやるかな。えー、ニュートンの運動方程式。あれ何回微分うん。2回微分ね。ニュートンの運動方程式は2回微分なんだよ。さっきみたいな形になってる。さっきみたいってな。こういう形。うん。なってるこんな形。なってないよね。だけど、 ここで言いたいのは、どんな常微分方程式でも、必ず、この形。この形。にできるっていうこと。なこれを、まあ、やり方は、もうこれ、なんか公式的に覚えるよりはさ、その単純単純。あの、微分したやつ、同関数の部分を新たな文字、変数で置けばいいだけっていうのがポイントだから、具体例でやります。はい。 よいしょ。はい。で、プリントで言えばね、8ページの一番下。8ページね、これね。あ、これ見せれ小さいこの紙はね。8ページの一番下に、あの、書き、問題が載ってます。はい。で、同じコピーしてるから、これ。ちょっとね、レイアウト書いてるけど、減衰振動。これよく出てくると思うんで、いろんなところでさ。今までも散々やってると思うけど、減衰振動っていうのは、バネをこう伸ばして離すビヨーンってなビヨーンって。ね、こういうバネ。ビヨーンって。 ね、それが、ここ、ダッシュポッドって言って、これはあの、ダンパーって言われるやつね、俗に。あの、車みんなどうかな運転するうん。あのー、振動ね、こう、緩めるやつ。で、だんだんこう、減衰しやすいように、止まるように、すぐ止まるようになってる。で、こういうふうにダッシュポッド、ダンパーがついてるような系を考えると、振動を始めても、すぐに止まっちゃいますよね。減衰っていうのは振動が止まっていく様子のことだよね。こういう現象についての問題。 これちょっと考えてみようってことで、ね、でもうこれこれあのー、書いてあるけどね、えー、式がないつもちょっと黒板とちょ、うん、書いてあるな式がなはいやりますでまあ、これ使うか使わせてもらおうかはいでニュートンの運動方程式って基本はこういうことだなえー、ここのとこだねまあ中学とか高校だったらなんか MA みたいに書くけどこの A っていうのはえー 加速度だよね。加速度っていうのは、一の2回微分だから、y っていうのをこの場合、こう取ろうよ。縦のね、軸取ります。y っていうの。ね。で、こっちが y 軸です。ね、y 軸、こう取ったよね。そうすると、これ、y 軸、こう取りますと、y の変数書いてあるのね。はい。で、この2回微分。加速度っていうのは、これの2回微分だよ、っていうこと。そして、バネ定数。ここだね。k。ね、k。 だね、バネ定数 K があるから、このバネの力って、ね、伸びに比例するんだから、ね、マイナス KX。これ、あの、線形バネっていう、伸びに比例するような力が発生する。応力ですよね。うん。これを考えます。そして、次。摩擦係数。ここをね、え、こっち側、ま、本部に書いて、B だね。摩擦係数 B なんだけど、ここも、摩擦ってね、意外と難しい。でも、そんなまあ、いちね、現実世界の細かさを言わずに、ここも、 速度に比例する。dydt っていうのはこの速度でね。速度に比例するような摩擦。つまり、早く動けば早く動くほどちょっと、っと止まれっていう風にね、力が。止まれっていう風になっちゃう。こういう風にね。はい。っていう力がある。これもよくあるやつだよね。はい。この方程式。で、問題はこういうこと。この方程式を式12。これはね、あのー、こういうことだな。えー、これちょっと紙じゃないから、これね。この形。この形に変形してくださいよ。 ね、やります。でこの場合 N 解状微分方程式は N 連立になるって言ってんだからさっきのは2、ね。2だから、えー、2連立の一次の微分方程式で表して表すことができますよ。ということでさあやってみますし皆さんもやってみて。よいしょ。こうだね。そのまま移しました。はいじゃあどうやるかだけどさっき言ったけど覚えてる 同関数を変数に置き換えればいいんだよっていうことで、ここはね、ここだね。dy dt。ね。で、最初ね、ちょっとなんていうの、えー、そんなことしていいのって気持ち悪い気するかもしれないけど、これ呼び方だけじゃない。だってこうでしょ速度って使うじゃん。ね、だから、まあ、例えば、まあ、馴染みがいいので、これ、えー、v。まあ、まあ、ちょっとさっきの x y x にしたいんで、これはどっちにしようかな。えー、これを。 ここまあこうしようか、DYDT、ねあ、普段使うのはこう例えば V だね。V。いいかなこ ?V。だから速度でしょ速度っていう変数があると思う。思えるよね。車の運転しても速度って出るもん。ウィーンって出るもん。ウィーンって出るもん、ねああ。V。ただここごめん。V 使わずにこれを今は X1 じゃなくてごめんなさい。 x2 と置きます。ね。そして、元の y を、順番、x1。こういうこと。ね。y はそのまま使ってもいいんだけど、ちょっとさっきの対応を考えるために x1 って置いて、で、1回微分したやつ、同関数、1時の同関数ね。これについては、x2 と置きます。っていう風にするだけ。で、2回、あの、3回微分の時には、2回微分の同、2次の同関数をまだ置き換えればいいからね。で、 もちろん、この置き換えは、えー、いろんなパターンがあり得る。例えば、定数足してもいいよねび。うん、定数足してもいいし、それは、個々の工夫。単純な方針は、同関数を文字で置き換える。それだけ。1時、2時。2時はやらなくていいよ。ということで、こう置く。と、置く。ね。もうこれね、やったことあれば、わかりやすい。もう簡単なことだけど、やっていきます。はい、この V っていうのは、うね、これ、いらない、消す。はい、そうすると、 こここの時はね、うういうことです。まずねここのとこだね2階微分ってあるよねこの時この時これどうなるかだけどこれって要はこういうことだもんねいやこういうふうになるよねそうするとはい戻るよ2回微分ねこのところはここのところになってこれ要はこういうことだしこれって置いたよね dydt っては x だからこれは あ、これこういうことだよね。X2 ね、ここ。こういうふうになる。つまり、あ、X2 の1回微分なんだよっていうのがわかる。そうすると、この式、元の式をこの米印にしますよ。あ、俺が邪魔でした。すいません。すいません。これね。どうしますこれね。はい。これね、あのー、この細かいこの動きの、これ、この技ね。 あのこれはまあ、自分で考えた。だって端っこにいるとね、ピントがずれるからね、むしろ画像を動かすことにしたんだよね。うん。まあそんなにいや、顔見てほしいわけじゃないんだよ。ごめんね。これ見てほしいわけじゃない。うん。はい。もうね、りあえだ。髪もね、床屋にも行ってないからね。うん。あんま行かないんだけど、はい。見苦しい髪型ですいません。はい。まあこういうふうになるよね。はい、こういうふうに。 この2回微分のとこが1回微分に変えられた。お、いいよってことだね。そうすると、元のしっかりよ。米印より、ちょっと上げますよ。ぐッと上げます。はい。これどうなるかっていうと、あ、これちょっとギリギリ見せた方がいいか。右ギリギリ見せた方がいいか。ちょっと下げます。あん、まあ、まあいいよね。あ、いいかいいかいいかいいか。はい。これ、米印よりだけど、ここのとこだね。ここのとこ。はい。こっち側、この式見てみるよもんね。そしたらこれさ、D2 回微分のとこだね。DY。 こ、これ、イコール、こうなるもんね。はい。マイナス M 分の K。はい。マイナス M 分の B。ね。これ、もうこういうふうに、こっち、えー、こうです。はい。こうね。こうなるから、はい。これあと、見るだけだよね。ここ、2回微分のとこって、2回微分のとこって、はい、ここ、あ、DX、DT だね。はい。ということで、ここは、 dx2dt は、マイナス m 分の k。こっちだな。はい、y2 のは、こうだな。はい。y ってなんだ ?y ってなんだったこれはね、ここだね。ここ。はい、ここ。y。x1 だね。はい、そういうことで、ねはい。戻ってきまーす。戻ってきまーす。はい、ここ。x1 マイナス m 分の b。 こ, こ, だね、えこれはここはこれ上に書いてあるねあっちの上を見てはいそうだよねえー、こっちかねち指がねごめん大きい指が出てくるこれねここは X だねはいっていうふうにはいこうだよねつまりここ Y 消えたもんね Y 消えたはいそうするともうこれかかよってよってまとめると ね、下に、ここに書きます。まず DX1、dx1 dt。あ、ちょっと、あ、ここか。あ、ここごめんなさい。ここね、前書くか。dt。ここやってなかったね。ごめんなさいね。<笑> や, やってなかった。はい。ここだね。ここ、ここ。ここ。これ、このまま書いちゃったんだけど、こう置いたから、これも当たり前だから。ちょっと端に書くね。d x y dt イコール、y って ?y って x1 のことだから、これこうだもんね。ね。こうなりますよ。だってこれがね、これがこうなんだから、今度指の方見てね。指これがこうなんだから、d これはこうでこうだね。ということで、まとめます。はい、ここ。イコール、え。 そして dx2dt 下の方になっちゃったな紙のねマイナス m 分のはいいいかなもうちょいでかくなりますねはいこういうふうに 二つの変数、x1 と x2 の一回の微分だよね。それで、右側見て、x1 と x2 の関数だね。これをね、さっきね、こういうふうに書いてたね。f1 を x1、x、ないけどね。ここには x1、2しかないけど、こういうふうに書いてたね。これをね。あ、ここね。こういうふうに書いてた。x1 と x2 ね。こっちも x1 と x2 で書いてた。上にあげるぞ。 っていうふうに、2回の微分方程式。2回の微分方程式、これ、これね。2回の微分方程式が、これ。1回の2連率になります。3回なら3連立。4回なら4連率っていうことだよね。はい。で、なんでこんなこと、わざわざ。書き換えだけだよね。うん。で、 ここからは、なんでだろうっちゅうね。これね。なんでだろうっちゅうのやっていきます。はい。で、こういうふうに変形できるんだよっていうこと。もう一個前のプリントで戻りますと、これか。えー、これだね。えー、あ、こっち前か。これか。これだね。これ。あプリント見て。 必ずやる、できるんだけど、やり方っていうのは、これ、プリントの8ページに出てるんで、まあ、ここは、省略します。必ず N 回なら N 連立にできる。はい。ということで、今、2回の普通のニュートンの運動方程式バージョンでや、ね、やってみました。ってことでやってみました。っことは、い。そしたら次これ、ちゃんと書いた。あ、あ、もう一回、この瞬間にあった。自分で用意して忘れてました。はい。なんでこの形にする必要があるのっていうことはね、ここは、まず、 今日は時間次第だけど。うん。まあ時間あるからね。ポイント。なんで。はい。ここで、こういうことなんだよ。状態、あ、空間。まあ、グラフ化してみる。やっぱ人間、人、人間っていうか、まあ一般的な人は、やっぱ目で見た印象ってすごいさ、やっぱり、あの、あ、違う、顔じゃないよ。あの、見るね。観測して。 百聞は一見にしかずっていう言うじゃない、ね、もう細かく説明してもさ見たらすぐ分かっちゃうよっていうことで絵として見て理解するっていうのって、まあ、理解しやすいんだよ。でこれはまあ物理とか特にそうなんだけど直感的に理解するっていうことがやっぱ大事だよね。でんでかさこうただ意味のない文章の連理のね連ないだと覚えられないんだけど意味を理解するとかさおあの面白さとかそういうのだと覚えられちゃうよね。 っていうのはあるでしょね例えば、あのー、あの、あ、みんな違うのかななんかまあ、中学、高校で、国語で何読んだかちょっと全く覚えてないけどね。まあ、あの、今月ねは覚えてる、小学校ね。今月あれね。あの、影芝居作ったらね。今月ね。あ、子供もやってたしね、うちの小学校でね。今月ねは覚えてるけど、ストーリーは忘れたな。えー、忘れてるけど、あの、面白かった映画とかな、ね。あの、ドラマ。 まあそうれれれればあああんんまり覚えてないけどねね意外とと映画とか忘れるんだよ、ね、あれ面白かったなと思うんだけど一体どんな話だったかってねごめん年なんでちょっと忘れることがありますがえまあ印象に残るってことはあるよね、はい、だから絵としての今イメージあとは音も大事なんだけどね意外とうんだからねあの本当はねこれ音も入れたいんだけどなかなかそこまで 手, 手が回らないんだけど 特にあの、著作権の問題があるからね。あのー、著作権フリーの音楽素材ってあるのは知ってんだけど、なかなかそれ選ぶのも時間かかるしさ。あと、まあ、なるべくならね、オリジナルでっつうの。ある。うん。あのー、作れるようにはしてあるんだけどね。だけど、まあ、そこまでちょっと手が回んないんで、あの、主題歌募集中です。ね。あ、違う違う。BGM 募集中です。はい。ということで、あ、それはいいけど、目で見ることだよ。ということで、 こここういういととなんだよっていうことでありますじゃあさっきのニュートンの運動方程式にもう一回戻りますねさっきのニュートンの運動方程式ではいねえー、こう書いたねここ見てえここのとこね x1 こう囲みますここのとこだね こういうふうに書いた。ここのところ。で、ここ。な、この微分方程式って何を表してますかっていうことを考えると、こういうことなんだよ。状態を表す変数、x1、x2 の変化の方向を表してるんだよ。はい、ここでやります。で、さっきね、言葉、最初のタイトルのとこで状態空間って書いたけど、はい、ここです。神のバラ。 すね、紙がもったいないんでつなげますここから書きますはい状態空間ねえ、えー、物理では総空間とも言うけどねあこれインクが結構多いなごめんなさい出ていませんはい状態空間これはステートだね ススペースね空間スペース。これはフェーズだね。こういうの。で、これ、この場合は、あの、しバネでさ、こうぶら下がっちた質点あるでしょ、これ。あの、これどういったどういったどういったあれの状態。ね、このまま絵描くか。こうか。ね。 このバネの状態って、x1 と x2 で否定できるんだよっていうのはいいかな。x1 と x2 って状態変数の組み。で、状態変数には意味がある。もちろん、えー、名前を与えればその量だし、この場合は物理的な感覚としては、x1 ってなんだっけもうちょっと上に戻ろうか。x1 ってなんだったっけこれだね。ここだ。はい、y。 つまり、1だよ。1。x1 は、あ、これなんで1だよねってことね。1。x2 は、ここよ、ここでもいいよね。ここ。はい。これ、これ、はみ出しちゃうな。よし、はい。ね、これ、x2 っていうのは、x1 を微分したやつだから、1を微分したやつだから、はい、これ、速度だよね。 ということ。この式合いはね。で、この式、あ、並べるよ。はい。ということで、こういうこと。邪魔です。はい、邪魔です。小さくなれ。はい、小さくなります。はい。ね。えー、状態は位置と速度で、これ、質点だから完全に表されます。表すことができます。そしたら、状態空間っていうのは、はい、X3。これね、グラフで書くことができる。さっき言った、A で書くと、 また邪魔です。よし。横軸を x1 に取るか、縦軸を x2 と取ります。ちょっと上げます。はい。こういうふうに、この空間の点として、この状態を書けるんだけど、こうだね。この点として書ける。一点として書ける、ね。これっていうのが、このバネの状態を指定する一点。で、この状態空間、あるいは総空間は、 この、質点の、この振動の、ね、質点の部分ね。これの情報をすべて持ってる。いよね。そして、次。これだね。この微分方程式って何かっていうと、これどうなってる考えて。dx1dt。dx2dt。これ何微分って何だっけってね。時間変化。時間ともにどう変わるかだよね。 で、これはね、こういう風うになってんだよ。これ、この点は時間ともに移動するんだけど、実は、移動するこの単位時間あたりと考えてもいいけど、移動する方向ってどうなっていると思う移動するこの速さ、速度っていうのは微分すりゃいいんだよね。 これを微分するとこうなるよね見えるかなみんな画面の大きさ大丈夫かな俺ちょっと紙の中ではすげーちっちゃく書いてあるんだけどよいしょね微分すればいいんだよね微分したらこれ時間 DT ってすごい短い時間なんだけどすごい短い時間なんで同じ短い時間で変わる量が書いてあるから このまさにベクトルで書いた量。短,、ね、短い時間あたり、この点がどう移動しますかっていう、これ。向きと、その、まあ、程度を表す量がこのベクトルなんだよ。dx1dt なんだよ。これっていうのが、つまり、ここに書いてあるから、ね。これ、指、あ、ここ、指がはして、これね。ここに書いてあるから、この式っていうのは、こういうこと。 こう、この場所ではじゃあどのくらいどっちに移動しますかっていうのが書けるわけ。はい。ね。えつまり、これ、場所を決めたらどうなる場所を決めたらなんかさ、どこでもそうだよ。矢印書けるんだよね。どこでもこう矢印書ける、ね。こういうふうに書ける。だから、この DX1DT、DX2DT っていうのは、 これ、ここにね、座標を入れれば、x1、x2 に値を入れれば、その場所では、どっち向きに点が動きますかっていうのが書いてあるから、微分方程式が記述するシステムは、別名、フローって言われる。流れって言われる。つまり、状態空間には、もうなんか川の流れのような、流れがあって、その流れの様子を、この dx1、d ってこれね、一回微分のこの、ベクトルは表してる。 これ二次元だけど三次元でもそうだよ。その空間内でどう流れますか空間内でどう動きますかっていうことが、ね、書いてある。はい。ここまでいいじゃあちょっとね、これちょっと不正確だから、もう一度この具体的なバネの例。バネ、指切れる。うん。バネの例で、よいしょ。でもね、さっき書いたことだけど、はい。上でいいかな。これちょっとどけドけさせてもらうね。はい。 位置と速度だ。で、これはちょっとまあ、あイメージ、イメージ。具体的にもうちょい格闘校だな。ね。で、これ一応書いておくよ。これは、位置だったね。もうい、い位置だった。ポジション。こっちは、速度ベロシティね。いいかはい。で、はい、これ。はい、これどういうふうに、これ、この世界にどういう流れを作ってるかだけど、 これね、分かることがまあある。つまり位置はさ、こうね、こっち側にあるってことは伸びてるってことだから、あれさっき逆に書いたっけ縮んでんだっけまあいいや。こっちでいいや。この式でやるね。x1 の変化って x2 で決まるからさ、x2 が正だったら、えー、x1 は増えるんだよ。ね。いいかなで、 X1 が負だったら、違う違う、X2 が負だったら、X1 は減るんだよ。ね。これ分かるよね。あと、こっちの記号も分かるよね。こっちの記号も分かる。ということで、えっ、ー、と、X2 が正だったら増えるんだから、こ、こ、難しいな、難しいな。俺が、どの俺が、どの指が、あ、こちら、こちらね。うん。X2 が正だったら増える方向ね。えー、負だったら、えー、減る方向ね。 だと減る方いいよね、あとそうしたらこの式、えー、この式の符号を考えればいいんだけどこれはもうちょっとねもう物理的に知ってることを言うね物理結局ね振動するんで振動するんでこれってねなんか円を描くように変わっていくんだよねだからこれ、えー、こう向きなんでこれ正直こうなってますはいこのえー、ねこの各点のこの大きさを例えばベクトルで書くとかするとこう円が書けるんだよコンピューター使えば簡単に書けるんだけど この微分方程式は、この状態空間っていうやつの流れを指定しています。そうすると、例えばじゃあ初期値、バネを伸ばして、ビヨーンと伸ばして、伸ばして、静かに話すってよく出てくるね。静かに話すって何なのって。音、喋っちゃいけないのとか。これは物理用語だよね。あの、物理用語じゃない。<笑>問題用語だよね。何なの静かに話すって。ね、えー。静かに話すっていうのは速度0で。 話すね、ここから速度ゼロで速度がゼロだね離すとどうなるバネは振動しながらだんだん止まっていくんだからはい伸ばすとこ、ね、あここちょうどこれってまあいいかうんあ逆かあいいんかいいんかあいいんだなはいそうするとこれはこういうふうに線を書くよ ある初期値から、点から出発すると、これが、このシステムの状態。これから始めると、この点は、流れ、フローに乗って、未来へ進んでいきます。未来へ進んでぐーっといきます。こうぐーっと。んかぐーっとね、目が回っちゃう。はい。こういうふうに、えー、なっていくんだよ、っていうことだね。で、最後にはどうなるかっていうと、どうなる想像できるよね。 上がってはやってて止まるからそれってこの原点だね原点をここ、ね、ここに行きますっていうことです。はい。ということで何がいいかっていうと状態空間っていうのは全ての情報を、まあ、ある一点全ての情報というかシステムの状態を指定することができる一点として。点として指定して表すことができる。そして この微分方程式何ですかって言われると、さっきの連立で書いた一時の微分方程式ってのは、要は、その点が、その空間で、どっち向きに動いていきますかっていうのを指定してるだけ。だから、とりあえず、どっか適当に点をいろいろ入れてみてみると、流れの様子がわかる。そして、まあそこに実際に解いていけば、この流れがわかるんだけどね。ということ。だから状態空間を使った表し方になってるっていうことです。 ここがいいかな。はい。じゃあ、さらに進めますよ。これを、ええー、これなんで変形するのかっていうと、目で見て、グラフで見て、みんな共通のグラフで、これね、あ、そのグラフなら知ってるよと、こういうふうに見るんでしょ、うというものだよね。状態空間って。あ、この一点がその状態を指定してるんでしょ、うと。ね。で、この微分方程式っていうのは、それを動きをか表してるんでしょう、うっていうことだね。 で、答えっていうのは、その点の状態空間がどう動くかだよねっていうこと。はい。で、やっぱりね、理解するっていう時に、えー、物事をね、整理したいよね。わかるかなうん。こういうことだな。えー、っと、まあ、俺なんかね、ちょっとね、えー、物を片付けるのは苦手。だからもう部屋はちょっと、すぐ散らかっちゃうんだけど、 ただね、こういう科学的な知識はね、やっぱ整理してまとめてさ、あの、必要な知識っていうのを常にね、あ、これってこういうことだから、この分野でこういうカテゴリーで、この道具を使えばいいんだっていうように整理した。で、こういうね、常備部法的で表されるようなシステムについても、その、振る舞いを種類ごとに分ける。かな。例えばあの種類、例えば型図形って言ったらこういうと丸と三角と四角とか違う。それは種類で分けられるよね。 っていうふうに、実はいろんな振る舞いがあるんだよ。この、この微分方程式で書かれる世界には。いろんな振る舞いがあるんだけど、100個あったら100個あんのっていうと、実はそうじゃないんだよ。タイプに分けられるんだよっていうこと。はもうちょいでかくなります。はい、もうちょいでかい。タイプに分けられるんだよっていうことで、次。トポロジーに注目して種類を分けようっていうのが、ここのメッセージ。 はい。やります。調べてみて、トポロジー、インターネットで。これ今、もうね、正直ね、インターネットの、あの、ウィキペディアとかさ、他の説明の方がさ、わかりやすいならさ、そっち使えばいいよね。ということで、位相幾何学。はい、ちょっとウィキペディアね。これはあの、勉強の仕方を、例を教えてるだけだよ、うん。はい。位相幾何学、ちょっとね、ちょっとでけぇこれまで隠せんか。ここの隠せのか。 やりますトポロジー。はい。はい。でね、トポロジーっていうのは、ここにも書いてあるけど、まあ、あのー、幾何学、数学の幾何学の一種なんだけど、要はね、これね、えー、なんだっけ、ゴムの幾何学とか、えー、何書いてないか。うん、えー、あるんだけど、これね、形を分離するときにどうする三角形、四角形、五角形、六角形っていうのは、変の数、角の数。 まあこれどっちも一緒だけど、それに注目して、何角形っていう種類を分けてるよね。それぞれの角形で、性質が違うんだけど、トポロジーではね、えー、塗りつぶされた円も三角も四角も、まあ同じもの。同じもの。つまり、これどっかいいグラフ、何かあったあった、ったこれ。あ、これ。これを見せたかったん、ね、だ。そうそうか。これでね。これ見えるこれ。これね、 えー、これ、コーヒーカップからドーナツへの連続変形なんだけど、トポロジーっていうのはね、えっ、ー、と、ゴムの機械、ゴムの機械学とか、まあ、ええー、もう、要はね、こういうこと。切っちゃダメ。切って繋げるってダメ。一回ちょきちょきって切って、後で糊で貼り付けるってのはダメなんだけど、連続的に、そう、切らずに伸ばしていって変形していって、同じ形に一致できれば、同じものってみなすの。だから、 これ、もうよく代表的な例だけど、コーヒーカップ。特に取っ手が1個ついてるコーヒーカップ。あそこに穴が開いてるよね。あれと、ドーナツって、トポロジーでは同じ種類ってみなすんだよ。で、これ、同奏者像のってのは、あの、1対1で各点ね。各、元々のこの曲、表面にあった1点を、ドーナツのある一点に移す。これを、それぞれさ、あの、 1点1点を対応するるる関関係係に移せるっていうさそういうううさそがあるでこれはまあ数学的なこと は, は直感的にだけ言う。伸ばして形が一緒だったら同じ種類ってみなそうっていうこと。ね。興味があったこれも詳しく読んどいて。じゃあ戻ります。じゃあえ何言ってんのってことね。で今日あの用意してきました。えー、これ。あの。 もう着なく、もうボロボロになった私の下着、うん。ちょっと、あの、ちょっと似合うけど、関係ないからビデオだね。はい、あ、これちょっとします。これ要はこういうこと、あ、汚い、ちょっと、アイロンね。アイロンあ貼ってとき け, けね。正直、アイロンもここの部屋あるんだけども。ね。はい。これはね、えー、布です、布です。で、さっきのさ、えー、例えばバネの、 減衰振動ってあるよね。減衰振動って、まあ、バネだっていろんな種類あるじゃないですかと。線形の伸びに比例する応力が働くようなバネもあるし、ちょっと違うようなバネもあるよね。ねあとはあの摩擦だっていろんな種類あるよねで。そんなこと言ったら世の中いろいろあるから、100個あ100種類の現象があったら100種類のそれぞれに対して個別に考えていかなきゃいけないのっていうと、ね。 もうちょっとね、あの種類を分けて考えればいいじゃないですかっていうことで、こういうことで。これ映るかなちょっともうやっときゃよかったな、先にな聞こう。下に引いたね。これはホワイトボード用のペン使ってるけど、ちょっとぶっつけ本番で申し訳ないです。シャツだけはハサミで切ったんだけど。あい難しい。あ、難しいな、難しいな、これの。難しいな、シャツが。 難しい難しい、これ。ペンペンの滑らかさがダメだな。もっとシャツ、これマジック、ペンがダメだな。まぁ、あ、ちょっと許してね。ちょっと、わかるはい、ちょっと円がもうむちゃくお下に映ってる。映るんか、これ。はい、あ映る。まあいいや、これでいいよ。はいはいはいはい。よいしょよいしょよいしょ。ちょっとね、よいしょ。 あもうちょいですね。下げまーす。下げまーす。下げまーす。もっといい布を持ってくれなかったけど。ごめん。あの、安、布買うの嫌だったんで。はい。俺が邪 魔, 邪魔です。邪魔です。邪魔です。はい。ね。ここ、ここ。ね。X1 軸と、今 X1 軸と X2 軸、これ書きました。で、さっきの、えー、回の軌道って、どういう風に変化していくかっていうと、さっきの回の軌道って、例えばこういうことだよね。 ある点から出発しますと、ある点から出発すると、これね。あ、下に映るんか。下に移るんか。はい、これ。あ、移るんか。よいしょ。はい、やります。これこうだよね。こっから、ちょっとね、書くね、一回ね。ちょっと、点々点で書くねんか と, と書きにくいからね。ちょっと、点々点々点々。こういう風にく。線だと思って、これはね、本当に今つなげるから。なげるから。ね。はい、はい、はい、はい。よいしょ、よいしょ。はい、はい。意外とこれちょっと、意外だとっ全く。 はい。こういうふうにぐるーっと回ってくるんだよね。じゃあ、これこういう現象あるんだけど、ちょっとさ、あの、関数の形が変わったりさ、すると、これがさ、違う形だったりするんだけど、要はトポロジーっていうのは、これを伸ばす。伸ばす。とか歪める。ね。で、軸を新しくする。それでもさ、形が同じになってるんだったら、 これ同じ種類だよねっていうふうに分類しようっていうこと。だから、もうちょっと簡単な、うん。ね、これ意外、うん。こう伸ばしてね。うん、いいかな。うん。そぼる量は伸ばすってこと。切っちゃダメね、切っちゃダメ。はい、そういうことではい、戻ります。はい。はい、こうしてます。布ね、うん、面は、面つあれ、ポリエステル入ってんだけどね。 はい。意外と書きづらかったですが、はい。こういうことです。ここ、トポロジーって書いて言ったら何かって言うと、ビヨーンと伸ばしても、ビヨーンって、ここね、ここだね。ビヨーンとの伸ばし、伸ばしても、これ、形がさ、同じ点が、同じ点に対応する点が用意されてれば、それで同じ形だって見よう、見ようってうこと。で、位相軌道同値っていうね、これね、あの、いう概念があります。これ何かっていうと、 位相っていうのはトポロジーだけど、軌道っていうのはこれさっき言った状態空間に書いたこの線です。状態空間に書いた線が、二つの異なる、ね、微分方程式、異なる現象のシステムがあったとします。でも、それをビヨーンと伸ばしていって、お互いに1対1に移すことができるんであれば、同値とみなせますよねっていう概念。位相、軌道、同値っていう。 で、こう考えると、もうさ、ビグホ程式も良くなる。もう、なんか細かいとこ見なくていいよねって話になるよ。だってこの絵をまず考えましょうってことね。この絵がどうなってるのかを考えましょうと。そしたら、この絵のパターンってどういうパターンがありますかねって分ければいいよね。で、そしたらその種類ごとに、あ、この種類の、ね、このパターンはこういうふうな振る舞いに、 なりますってことがわかるんで、状態空間に表して、とにかく、この軌道のトポロジ、トポロジカルな性質、位相的な性質を理解すれば、あ、分かったわかった、すっきりよく分かったねっていう状態に、まあ、なるっていうことで、さっきの表現。ね。これだよね。なんでこの形に変形する必要があるのちょっとね。 わかってくるかなこの形ってまあもともとの力学的な意味ニュートンの運動方程式とかもともとの意味から形を作るには分かりやすい、ね。だけどいろんな現象があるでしょうと今度は現象を理解する時にやっぱりこの現象例えば物質における現象生物における現象社会における現象ね宇宙の現象 いろんな現象がある。で、個々にはそれはもちろん個々の説明があるんだけど、でも要は微分方程式で記述されてるんでしょうっていう時には、ね。あ、この微分方程式だったら、状態空間の流れはこうなってますと。で、流れの特徴が分かれば、もう、それを理解するっていう時には、元が何だったかっていうのを一回置いといて、状態空間のこのね、これもな、これ何、ん、うん 匂わないからね、これね。はい。これ状態空間の流れね、これを、ね、これを考えればいいでしょうと。はい、これ、ね、いうことです。はい、ということで、はい、まとめます。ここまでの、まだ、まだ、あ、もうちょいけどね。はい。で、ここがもう基本中の基本だし、まずここがね、大事。見方が大事だよ。何でもそうだよね。なかなかさ、ここの、何、これ覚えるのとかさ、 この公式を覚えるんですかとか、と こ, この問題テストに出るんですかとかさねうん、まあ、それは気になるとは思うけどそうじゃないそうじゃない印象としてね今日残しておくのはあ常微分方程式で表されるシステムを理解するっていうのはもうあの状態空間の軌道がこういうふうにどういうふうに動いていくかっていうことをまあ考えるんだけど あの、絵のパターンをイメージできれば、いろんなことって説明できる、理解できるんだよっていうことで、はい。状態空間の位相的構造で、ね、つまりトポロジーでね、あれで種類が分かれる。で、あ、絵を描いとくかな。種類ってこういうこと。紙で描きますね。はい。種類ってね、例えばこういうこと、こういうこと。ね。例えば一次元の場合だとね、これ後言うんだけど、一次元の場合。 これはまあ一番単純だね。x1 って書くかピンといまいちかはい。x1 って書いて。これ、これ世界のすべて。この上で、この世界はここのしかないから、一しかないんだけど、この時にね、この世界の特徴って、流れがあるんだけど、単純に言えば流れはこっち方向に流れてるかこっち方向に流れてるからね。 ある点を置いたときに、右に流れていきますか、左に流れていきますか。それだけだよね。じゃあ、流れで考えれば、あ、2種類しかないじゃん。まあ、流れないっていうのもあるけどね。流れない、どっちかに流れるっていうことがあるだけ。微分方程式の式の細かいところはもういいじゃないっていうのは。あとはね、この次のテーマでやるけど、不動点っていうのがあって、そこに位置していると、もう時間が経っても動かないよっていう点があります。 はい、ちょっとこっち側に、こっち側にやります。はい、そうすると、イントロにもなってるからね。不動点。fixed point だね。fixed。あ、てかってるね。てかってるね。はい。不動点っていうの。ね。あります。これはここに置くと動かないから、不動点。その時に何があるかっていうと、周りの流れがあります。そうすると、流れって何だった一次元の世界だったら、もう、 こっちに行くか、こっちに行くかだね。どっちかしかない。うん。だから、この時も、不動点の脇の流れっていうのが、例えばお互いに寄ってきますよ。寄ってきますよ。だね。あるいは、不動点の周りの流れ。お互いに離れていきますよ。ね。あとは、まあもちろんこのまま右右っていうのもあり得る右右っていうのあり得る。<笑>あり得るけど、こういうふうに、 不動点っていうのは特徴的な構造ではある。ここでもう止まっちゃうからね。ここ。うん。不動点っていうのは特徴的な構造ではある。その周りの流れを考えるといくと、あ、一次元の世界の現象って、不動点がどこにあるかっていうことと、その周りの流れがどっち向きになってますかっていうこと。な。これで種類が分かれる。だから、この絵があればさ、 元の式がさ、なんか、うん、X2 乗だったとか3乗だったとかさ、なんかルートになってたとかさ、そういうところにあまりこだわらずに、まあほぼこだわらずに、このこう、絵さえ描けてしまえば理解できるってことね。これだったら、例えば初期値がね、この一番上のこれ、ここら辺にあれば、初期値が、えー、初期値がここにあれば、 ね。どうなるかっていうと、あ、流れがこっちに向いてるんだから、こうぐーっと来て、ここで止まりますねっていうふうにわかるし。もしここだったら、ここからわずかにずれたとこから始めたら、これ寄っていくんじゃなくて、離れていって、やがて向こう行っちゃいますねってことがわかる。動きがわかる。システムの時間波ってもわかるし、特徴もわかりますよっていうことね。二次元の場合だったらもうちょい複雑だけどね。渦巻いてるとかさ、離れていくとか。ね。二次元の場合だともうちょい書くか。うん。こうだね。 不動点があると。二次元の場合だと、例えば代表的なのは、こうね。この方向には外れていきますよ。この方向には近づいていきますよとか。これ暗点ンンって言うんだけどね。とか、両方、全部、全方向から近づいていきますよ。って、こっちがやったわけね。これね。流れの代表的な方向があって、離れていく、近づいていくっていう、この絵を見ることで、現象の特徴が理解できますよっていうこと。はい。ということで、 ここでね、一回、まあ、あの、ビデオ編集しようときは切っとくけどね。はい、状態空間で表現して、点の動きで考える。その時には、現象を分類するっていう時には、もう、細かい数字がどうこうとか、ね、式が、まあ、どうなってるっていうのの詳細にあんまり立ち入らなくても、現象を分類できますよっていうこと。だから、あの、一回、 一次の同関数の連立で一次の微分方程式の連立で書くっていうことをまあこういう分野ではみんなやるんですよっていうことです。はいいいですか